マイサン里です今はねちょっと季節型うつです」大体いい11月あたりに始まったりするんやけど今回は10月中旬ぐらいからかなちょっとずつ落ち込んでいってなんか欲が湧かないしすっごい眠たいし。 でも逆に寝れんかったりして食事もあんまりちゃんとしてなくて昔動画で言ったことあるかずっと覚えてないけど15歳の時に重症うつ病になったことあってそっからまあ回復はしてきたんやけどやはり季節的にちょっとうつえび水道になりがちでまあそれがもう人生の半分なのよね 15年以上、まあ、そのうつの防止とあと回復の対策としていろいろ試行錯誤をしててまあやはり私は3つの S が一番大事ですもう一番大事というか基本ですぜひうつやその他あの精神病の傾向がある方はぜひ参考にしてくださいまず一つ目は食事です 食事をしっかりとらないとエネルギーももちろんもらえませんだから体がだるかったりもう元気が全くないそんな大した食事でなくて大丈夫です自炊してグルメを食べたりとかじゃなくても、まあ、例えばカップ麺ばっかり食べてもブロッコリーとか買って茹でてそのま ま, まあマヨネーズでもかけてそのまま食べたりするのもすっごい大事栄養バランスが めちゃめちゃ大事。あの、トマトを丸かぶり<笑>で食べてもいいし、あの、キュウリ、私も昔結構キュウリをそのまま、もうなんか<笑>、あの、かじったりしてたんですね。とにかく、食事はしっかりとりましょう。あと、時間も大事です。あの、食事の時間で、なんか睡眠の時間もある程度コントロールできるというか、しっかり朝ごはん、 まあ、昼ごはん晩ご飯はんはその決めた時間っていうかだいたい同じ時間に食べると睡眠リズムも良くなっていくらしいということで2つ目は睡眠ですしっかり睡眠をとるっていうのがもちろん体の疲れをとることなんやけど脳みその疲れをとるには 睡眠がめちゃめちゃ大事です。寝すぎないようにも注意しないといけないけど、まず十分、7時間ぐらいは少なくても取れるようにするといいんやな。で、最悪眠剤でも飲んでいいし、私も今飲んでます。あの、やっぱ熱菌が良くないと、 永遠に寝れないし朝は仕事もあるのでどっちみち決まった時間に起きないといけないからあのそれやったら夜も決まった時間に寝るようにすればいい話やねんななんかペロッと言ってるけどほんまにあのそう簡単じゃないなって自分もわかってるのででもなんとかいろいろ自分に合う方法を あの調べたりしていろいろやってみたりするのはいいと思いますラベンダーは結構いい効果があるらしいので例えばラベンダーのお香を焚いてたりしてもいいかもしれないね3つ目はシャワーですまあシャワーっていうよりもあの体をきれいにすすること衛生ですね私は結構そのうつうエピソードの時は何日もお風呂入らない時があるのねで その、なんていうか、汚さで結構、自分のことも嫌になってしまうよね。もうなんでこんな自分がダメなんだって。もう髪の毛も汚いし、もう臭いし、それで、やはり、全く肯定感が上がらないわけやね。毎日じゃなくても、しっかりお風呂入らなくても、顔だけ洗をせめて、とかちょろっとだけ入る。 ちょっと濡れたタオルで最悪脇を拭いたりしてとかなんかそういうことはやはりすっごい大事やなあの自分を綺麗にするのがパンツもちゃんと履き替えましょうね最悪それやねんな<笑>というわけで私が大事に感じてる 3S の紹介でしたえーとぜひご参考にしてください本当にしんどいけどなんとか乗り越えれると思います 頑張ってね。一人じゃないから。私もここにいるよ。<笑>すっごいしんどい時は過去にあったし、今もあるし、これからもやってくると思うんやけど、うまくいくことは約束はできひんけど、だいたいなんとかはなる。なんとか乗り越えられる。大丈夫だよ。うん、きっと、頑張って。応援してるよ。 では次の動画でほなまたねー。